こんにちは、皆さん。つくば大学の新谷です。このビデオが、プログラミングチャレンジ第5回、グラフ1授業概要です。では、えっと、今日から、えプログラミングチャレンジにおける、グラフ問題、グラフオゴリスムについてお話しします。なお、あの、競技プログラミングでは、グラフは結構使われますので、グラフが2つのビデオに分けます。今週が、グラフのデータ構造と、 あのまあ、深さより探索、えーと、幅より探索について話してて、そういう関連のも課題。最後は、えーと、ミニムイスパニングツリーについてもお話します。で、来週が、えーとまあ、あの最短経路のいろいろなオゴリズムを説明します。と, えー、と、ネットワークフローについてお話します。では、えっ、ー、と。はい、じゃあ、えーとまあ、グラフ、みんな多分聞いたことあると思いますが、 まあ、あの簡単に復習すると、グラフがセット G の VE ということで、まあ、つまり、えっと、頂点、まあ、英語で Vertis の V セットと、その頂点と頂点の間をつながる辺、まあ、英語で EdgeE のセットがであのグラフを定義されます。あのそれぞれの辺がとちょうど頂点の2つをつないでいます。 で、グラフがいくつかのバリエーションがありますね。特徴がいくつかあります。例えば、あの、辺が、えっと、向きありと向きなしの辺があります。ですね。向きなしの辺はこんな感じです。A と C には、の間には辺がつないでいます。で、向きありの辺が上の方で、例えばこの、えっと、頂点と、こ の, この頂点からこの頂点に、えっと、辺が引っ張っているんですけど、逆は辺がないっていう感じです。 あとは、なんか、両方頂点と辺が、あの、ラベルと、えっと、重みがつくことがあります。まあ、上のグラフに、えっと、辺には重みがないんですけど、下のグラフに辺が重みがあります。辺が、えっと、まあ、特別な辺を2つについてお話します。1つが、s e edge。s e l f edge が、あの、辺が頂点 i と頂点 j の間って言いましたんですけど、i と j が同じ。つまり、 あの、i から i の、えっ、ー、と、変が self-edge と言います。あと、multi-edge が、えっ、ー、と、頂点と頂点の間に、えっ、ー、と、変が複数が存在するっていう意味です。まあ、通常のグラフが、えっ、ー、と、頂点と頂点の間に一つの変しかないっていう想定しますが、multi-edge の場合だとそうでもないっていう時ですね。 まあ、あの、グラフが、えっと、情報科学の中で幅広く使われてます。ですね。まあ、グラフを見ると地図とかですね、で考えられますですね。なんか、まあ、パフとか。でも、それだけじゃなくて、人間の関係を表すグラフもよくあります。まあ、ソーシャルネットワークが大きなりですよね。なんか、A さんが B さんをフォローして、B さんを C さんをフォローする。それを考えると、まあ、あの、グラフになります。あとは、あの、 ソーシャルネットワークだけじゃなくて、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、バイオロジー、生命でも、えっと、ちょっと遺伝子情報をよく、えっ、ー、と、グラフで表すことがあります。あとは、まあ、プログラミングですね。なんか、情報学そのもので使われるグラフ。例えば、プログラムが、えっ、ー、と、ステートマシン、つまりグラフで表すことが多いんです。あとは、なんか、その、 まあ、プログラムをインポートする。Python で何かをインポートするときに、C、で何かインポートするときに、インポートするライブラリは、その代わりにまた他のライブラリにインポートして、その代わりにまた他のライブラリをして。それはディペンデンシーでいて、でそのディペンデンシーの条件が、ま あ, あるグラフで表すことができます。まあ、自然言語も、えーと、自然言語の分布がグラフで表すことができます。ですので、まあ、本当に、えー、とグラフの使い道が多い。 ですので、えっ、ー、と、まあ、グラフをしっかり理解することはとても重要なことです。で、えっ、ー、と、まあ、あの、競技プログラミングに戻ると、グラフ問題はどんな感じで表すかというと、まあ、簡単なことを言うと、vi と vj の間に、えっ、ー、と、まあ、経路があるかとかですね。あとは、なんかその vi と vj が、えっ、ー、と、どの経路が最短なのか。 あとは、なんかその、グラフを変更する課題が多いんですよね。例えば、グラフをコネクティドするには、どこで、なんか、どこで変をつなげばいいのかとか。逆に、グラフ、グラフを2つに分けるには、その、消すべき変の、えっと、最小、最小数を計算してください。とかですね。あとは、なんかその、グラフの最長経路と最短経路とか、サイクルが、ループがあるかどうかをテストするとか。 まあ、こういうふうな、なんか、グラフの特徴とグラフの経路を計算することが、えっと、競技プログラミングの中に、えっと、多くのグラフの問題となります。では、あの、一つの、その問題を紹介しましょう。ですね。この問題が、ドミネーターという問題です。で、あるグラフに対して、ドミネートという、頂点と頂点の間の関係を定義します。ドミネート関係っていうのは、頂点 I と 頂点 i は頂点 j をあとドミネートするっていうのは0から j を行くには必ず i を取らないといけないという意味。まあ、例えば3が4をドミネートする。なぜかというと0から4に行くには3に取らないといけない。でも逆に2は3をドミネートしない。なぜかというと0から3に行くには2を取ることもできますが1を取ることもできます。 ですね。だから2がなくても3がまだつなぐことが、0につなぐことができます。では、えっと、この課題が、えっと、ま、入力はグラフ。こんな感じですね。例えば0につながる頂点。ま、1と2がつないでますね。で、2につながる頂点。で、3、4とか5につながっている頂点っていう。ま、これは、あの、その、禁止メイトリックスっていう意味ですね。 で、この入力に対して、どの頂点をどの頂点をドミネートしているのかを出力する。ちなみにこれを見ると、この出力量を見ると、I が I をドミネートする。まあ、それは当たり前っていうことなんですけど、間違いを気をつけないといけないんですね。では、あの、これを、あのこの課題を解くには、どうすればいいのかあの考えてみましょう。動画の最後に説明します。ですね。 まあ、あのこれを解くためには2つ考えないといけないですね。まずはグラフがどのデータ構造で保存するかですね。それはとても重要なことです。あとはさっきの頂点状況はどのように計算できるのかですね。じゃあまずあのデータ構造についてお話ししましょう。グラフのデータ構造が1つじゃなくていくつかあります。今回は3つぐらいを紹介します。見ている通りに、 あの、データ構造に対して、グラフはオグリスム の, あのコストも変わるし、あとメモリコスト、タイムコストも変わりますので、あの、このオグリスムでどのデータ構造がふさわしいのかをよく考えないといけないです。一番よくあるのは、あの、A-J セントメイトリックス、近似メトリックスということですね。近似の行列です。なんかこの行列は、AJ セントメトリックスは何をするかというと、あの、縦は頂点で、横も頂点で、 頂点 i と頂点 j、なんか aij が頂点 i と頂点 j の間の辺があるかどうかの情報が入っています。ですね。とても簡単な実装はとても簡単ですよね。これを入力からこう、あとこれを記入するには、まあ、ループ2乗で、で、えっ、ー、と、なんか1が来るときに ij が1、まあ、辺がある。0の場合だと ij が0、辺がないっていうことです。で、これはなんかメリットで考えると、まあ、 とてもプロググラミングしやすい で, すで、えっ、ー、と、i, j に変があるかどうかを手するのは、まあ、すごい早いですね。o of each で、i と j の変の存在をチェックすることができます。でも、デメリットもあります。一つのデメリットが、ムーティグラフが、えっと、保存はできない。ですね。で、えっ、ー、と、向きありの変が、ほとんどムーティグラフがありますので、一気の変とか一りの変がですね。その場合だと、ここはなんかちょっと使いづらいかもしれません。 あとは、なんか変が少ない場合、つまりグラフがエスパースの場合だと、あのメモリはちょっとあのもったいないですよね。特になんか頂点の数はすごく多くて、でも辺の数がすごい少ない場合だと、これがちょっとなんかあの、まあメモリがもったいない。ま あ, あ、の、同じくアイデアですと、なんかえっと、頂点 VI の、えっと、つないでる頂点を計算するには O of V がかかります。ただし、えっと、 なんか、VI のつないでる頂点の数が少なければ、O f V が、えっと、まあ、コストが高いすぎ。ですね。なので、グラフがエスパースの場合だと、他のデータ構造を使いたい。そのデータ構造は何かというと、あの、エージェンセントリストですね。行列ではなくて、リストです。つまり、エージェンセントリストが何かというと、それぞれの頂点に対して、その頂点に存在する辺のリストを保存します。 こんな感じです。まず、えー、と変の、えー、とデータ構造を作ります。なんか、ペアイントイントですね。最初のイントがその変の目的。で、次のイントがその変の重みですね。重みがないときだとなんか、イントイントじゃなくて、イントだけで結構です。で、次は、えっ、ー、と、その、あの、リストですね。これは実際のエージェンセントリスト。ベクえー、とエッジのベクターです。 これは vi のすべてのと変が入っています。で、最後には、アジェイセントリストのリストですね。つまり、このリストの中で、このリストが存在します。このリストの中で、この、えっと、変が存在します。で、入力はまあ同じですよね。i から j, i から j ですね。で、変がの情報が来るときに、その変が1 <笑>であれば、えっと、 まあ、アジェイセントリストの i に、えっ、ー、と、j1 をパッシュします。ですね。これのメリットが、えっ、ー、と、まあ、もしグラフがスパス、つまり変が少ないだと、これはあまりそんなに、えっ、ー、と、メモリを使わないし、で、えっ、ー、と、変をつないでるカードかどうかをより早いですね。ムティグラフをも、あの、そうすることができます。で、2つの、えっ、ー、と、まあ、 任意の i と j の頂点がつないでるかどうかをテストするには、O of log of v が変わります。エージェントメイトリックスは O of 1なんですけど、エージェントリストがやっぱり、なんかその、あと、変を、まあ、頂点を探さない、リストの中で頂点を探さないといけないですので、まあ、ちょっと時間がコストがかかります。で、なんでこれは log v, v じゃないですかね。それをちょっと自分で考えてみてください。 で、もう一つのデータ構造を紹介します。なんかこの三つしかないという意味じゃなくて、まあこの三つはこの授業でよく使うという意味です。他のデータ構造もあります。で、これはね、あの、前の二つのデータ構造が頂点中心なんですけど、今回のデータ構造が辺中心です。つまりエッジリストと言います。エッジリストは前みたいにペアインティイントナイチエッジのデータ構造を作って、 で、えっと、一つのリストで、そのグラフの全ての辺を入ります。ですね。これは変向きの、えっと、データ構造です。まあ、実はこれはそんなによく使われないんですけど、あの、まあ、特定のアルゴリスムでこれを使います。例えば、MST のアルゴリスムとか、あと、今回の授業で、えっと、その、あの、ビデオ、えぇ、ー、コネクテッドコンポーネントのアルゴリスムにも使います。ですね。 で、えっ、ー、と、2つの頂点が隣であるかどうかをテストするには、まずこのリストの辺をソートしないといけないっていうことがあります。はい。まあ、データ構造が、えっ、ー、と、説明した後に、あのあ、あとはグラフの一番大基礎とするアオゴリスムの BFS と DFS を説明したいです。 BFS と DFS がグラフ探索の幅より探索と深さより探索という意味です。で探索ってどういう意味かというと、頂点 S から頂点 E がつないでるかどうかをという意味です。つまり S から頂点 E を探索します。というグラフ探索という意味です。ですね。 ほとんどの、なんかこれからいろいろなグラフアオゴリスムを見ますが、ほとんどのグラフアオゴリスムが、まあこの BFS か DFS を含んでいます。ですね。DFS が深さより探索。つまり、できるだけまず深く探して戻って、で、また別の方向で深く探して戻るっていう意味です。あの、こうすると、頂点の順番が、なんかよく何が出てくるのかわからないんですが、あの、まあ、 えっと、再帰関数で簡単に実装することができます。で、えっと DFS に対して BFS です。BFS が幅寄り探索。つまり深くいくじゃなくて、まずこの頂点の周りに頂点をチェックして、で、次はその頂点の周りの頂点をチェックするですね。まあ、でき少しずつ大きくなる探索となります。で、 ちょっとなんか比較すると、こんな感じです。えっ、ー、と、左が DFS、右が BFS。で、ここから始まると、えっ、ー、と、こんな感じですね。DFS がこの頂点から次に行きます。BFS が隣の頂点をチェックします。で、これはさらに深く行く。これは周りの頂点をチェックします。ですね。で、これはこっちの中か深く行きますが、次はここの、えっ、ー、と、隣の頂点をチェックします。 で、隣の頂点を着します。で、あと、こっちから行くじゃなくて、この2つの頂点を着したので、次は、ここと、ここを着します。ま、あ、こんな感じですね。では、あの、実装は、ま、両方は、実装は難しくないですね。あの、両方は、ジェイセントリストで実装してみましょう。DFSVs が、えっ、ー、と、DFS をするには、まず、 どの頂点をビジットしたかどうか。両方にはそれが必要ですね。あと、ビジットした頂点、ビジットされた頂点のリストです。で、このリストが最初は全て0で、で、ここはなんか再帰還数で実装します、D。V から DFS をやります。で、まずはその V から DFS すると、v、Vs がビジテッド、まあ、たどり着いたので、DFSVs にマークします。で、次は、えっ、ー、と、V のあの、隣の 変異をすべてをチェックして、で、最初の変異を取って、えっ、ー、と、まあ、何か計算するんですね。何かカウントするとかがあります。問題によっては。で、えっ、ー、と、u が、えっ、ー、と、まだビジットしてないなら、再帰関数をもう一度呼びます。ですので、v から u, v から u って、どんどん置いていきます。で、最初は vs, f s のスタートベーテックスから呼びます。で、それに対して bfs がよくは、なんか、ワイルループで、えっ、ー、と、実装されます。 まあ、b f s v スなんかちょ、た、え、ど、っと、り着いたリストがある。で、たどり着いたリストじゃなくて、だけじゃなくて、あのこれから、えっと、訪問する頂点 の, あのリストも必要です。Q ってなりますね。で、えっと、最初の頂点を Q、訪問する予定の Q に入れます。 で、訪問予定の Q が、えっと、まだ頂点が入っている間に、これをループします。なんか、訪問予定 Q から U を出して、で、U をビジットします。で、何か計算して、U の隣の頂点をすべて、えっと、アジセントリストに入れます。アジセントではなくて、あと、訪問 Q に入れます。ですね。で、また訪問 Q の次の頂点を取ります。 はい。えっと、BFS と DFS がの実装はこんな感じです。で、えっ、ー、と、BFS と DFS のコースと考えると、えっと、BFS、なんかそのデータ構造によって変わりますですね。アジェイセントリストで実装するとコーストは O of V plus E ですね。アジェイセントメイトリックスでえっ、ー、と実装するとコーストが O of V の二乗。で、E と V が近いときだと、あと、まあ、ああの、 コストが近いんですが、E があと多いだと E が V の2乗程度ですね。でも E が少ないの場合だと、えー、とエージェンスのリストの方が早いんです。ですね。はい、でじゃあ、あとドミネーターの問題をどういうふうに解くことができるそれを解説しましょう。で、アイディアとしてはね、えーと BF、BFS をたくさんやりましょうっていうアイディアです。 つまり、えっと、3が4をドミネートという意味が、えっと、3がなければ4までにたどり着くことができないという意味です。ですので、えっと、まず0からすべての頂点を訪問して、で、次は、あと、1を抜いて、もう一度0からすべての頂点を訪問する。で、次は2を抜いて、0からすべての頂点を訪問する。そうすると、えっと、訪問できない頂点が、 i に、えー、とドミネートされていいるととうことがわかりますで、プログラミングがこんな感じです。の DFS の再帰関数をちょっと変えて、なんかその S を、そうま i を入れます。この i が、えー、と訪問できない、まあ抜き、抜いている頂点という意味です。で、こうすると、まず S0-1 が全て0から訪問できる頂点を記録して、 で、次は i が 1,2,3,4 で、えっ、ー、と、その、一つずつ頂点を抜くことができます。はい。えっ、ー、と、最初のビデオがここまでです。ちょっと長かったんですが、皆さんご清聴ありがとうございます。次のビデオでは、えっ、ー、と、グラフ、プログラミング、競技プログラミングに出てくるグラフの問題についてをちょっと説明します。